ST マイクロエレクトロニクスでは今後数年のうちに日常生活で使用されるほとんどの製品がよりインテリジェントになると確信しています製品が環境に適応するためには周囲の物体を検出することが重要な機能となります当社では AI ソリューションを超低消費電力から高性能マイコンまでを含む全ての STM32 ファミリーに導入していきます私はピエリと申します 本日は STM32MP1 でのニューラルネットワークのデモをお見せしますこのデモでは複数の物体を分類検出できます最大で90種類の分類ができます使い方は無限大ですどうぞ独自の AI 開発にご活用くださいそのアプリケーションへの着手 STM32MPU での開発及び市場投入までの時間の短縮を実現できるよう当社では X Linux AI というオープン ST Linux 用の拡張パッケージを用意しています。これは Linux 5.4 LTS 版カーネルを元にしたオープン ST Linux v2.0.0 と互換性があります。また STM32 MP1 での AI の活用をターゲットとしています。Linux AI Open CV などのアプリケーション例が含まれています。 コンンピュータータビジョン使用例のデモをご紹介します。本デモは COCOA SSG モバイルネット V1 モデルを使用し STM32MP1 で複数物体の位置検出分類ができます最大90個のオブジェクトをリアルタイムで検出しユーザーへの応答を高速化できます必要なのは低解像度のカメラだけですこのデモは TensorFlowLite の C++API または Python のランタイムに対応しています Python はプロトタイプ作成が簡単で C++ ランタイムは高速に動作します推論時間は600ミリ秒で済み使用するハードウェアによってはプレビュー時は最大15フレーム分の秒になります次に今回使用するハードウェアについて説明します STM32MP1 にてこのようなネットワークの機能を活用するには STM32 MP157CDK2 開発キットがおすすめですこれには 650MHz で動作する c o r ッ t e x a 7 d u a l c o r e や 3DGPU があり4インチの TFT 容量性タッチスクリーンには USB 接続のカメラ映像を写すことができますまた Bluetooth や低消費電力の w i f i e t h e r n e t も接続できますでは実際の動作を見てみましょう実行中 g ストリーマーパイプラインによってカメラからのフレームがストリーミングされプレビューを表示しニューラルネットワーク推論が実施されます推論の結果は画面に表示され検知した物体は四角で囲まれます信頼度も表示されますオーバーレイは GTK ウィジェットを使用してオーバーレイアクセラレーションで描画されます例えば ニューラルネットワークでコップを高精度に検出していることがわかります。S T M 三二 M P 一の処理能力とここは S S G モバイルネット V 一のモデルにより、最大十個の異なる物体を同時に検知できます。スマート冷蔵庫は当社のソリューションが提供するすべての機能の利点を活かせる優れた使用例です。今後のスマート冷蔵庫ソリューションではどのような食品があるかを検知し、A I を活用し インターネット上で見つけた最新のレシピを提案するようになるでしょう料理のヒントを画面に表示し足りなくなった時に自動的に好きな飲み物を注文するようになるかもしれません STM32MP1 はインターネットへの接続性完全なグラフィカルユーザーインターフェースを内蔵しており物体検出モデル例に活用できますではキッチンでの用途をもう少し見てみましょうデモで示すように90種類を識別可能です 将来のスマートオーブンはニューラルネットワークが調理を監視してくれるので調理を監視する必要がなく同じモデルを使用して料理を分類し完璧な調理が行えるようになるでしょう STM32MP1 の演算能力のおかげで複雑な用途も含め多くの用途への活用が期待できます例えば小売店にスマートカメラを設置して棚を監視し 商品が欠品したときに作業員に通知することでリアルタイムで商品を補充したり現在の在庫が少なくなった場合に注文を入れることができます STM32MP1 はその拡張可能な接続性によりインテリジェントゲートウェイのように機能しすべてのスマート製品を賢く管理することができます家に帰ってきてすぐに電気のスイッチが入り暖房が入り お気に入りの曲が流れ始めるのを想像してみてくださいそれが可能なのは人もまたこのデモで識別できるものの一つだからです XLinuxAI は STM32MP1 シリーズのデバイス上で AI を活用するための完全で簡単に構築できる環境を提供しますまた画像分類などにも活用できますこれらの例は全て C++ ランタイムで、 テンソルフローライトを使用していますが Python ランタイムで PILO モジュールを有効する不動小数点モデル用の a r m n n t e n s o r f l o w l i g h t p a を使用するハードウェアアクセラレーターのコーラルエッジ TPU を使用するといったことも可能ですこれらはどれもよくとレポジトリから入手できるのでプロジェクトに簡単に追加できます AI ソリューションの詳細は st.com をご覧ください また XLinuxAI のウィキページにはアプリケーションの着手に必要な情報が掲載されています。